晴れですここは毎ワイワイ日大丈夫今度は台湾によくあるやり方で景品を取りたいと思いますでまずは、えー、とどういうやり方で説明させていただきますご覧の通りに、えー、と関税をうまく利用し景品を投 げ, 投げるというやり方でそして、えー、と爪を左右に振って景品を 出口に寄せる運が良ければ景品はそのまま、えっと、獲得できるかもしれないです。このやり方ではリズムとタイミングが重要です。では検証しましょう。1回目です。とりあえず出口に寄せてみる。まあそうですね。そんなに簡単だ取れないですね。 結構ね。そのタイミングが重要と思います。で、そしてその爪をえーとおろす。タイミング。あと速度。もうなかなか把握できないですね。 なんか意外な展開がありそうですそうですね確率がきました練習したかもたのはい四回目です今度はライオンキングを取りたいですあまり斜めにえっと下ろすことができないですね爪を斜めにングをキャッチしなければ このやり方でうまくできないと思いますね今度は少しできましたと思います出口に寄せたから、えー、と取りそうと思いますしかしアームはちょっと弱いじゃない これはミスだねいいタイミングを思めます爪も斜めに景品をキャッチしましただけどまさかまさかに確率が来たはい次はシンバーです これも取りたいと思います。うん、タイミング良くないね。斜めにしてないし。でも、少し出口に寄せました。良かったですね。 本当に難しいですね結構そのリズムの感じさもな か, なかなかちょっとしっかり練習しないとできないと思いますはいもう一度やります今回はいいと思います なぜかというとその爪が、えー、と一番タップの位置から下ろしたなので、えー、と結構その爪が斜めに景品をキャッチしましたしかし確率また切りました運が良いですね実は本当に台湾のやり方で景品を取りたいですけどでもなんか運が良くて確率が良 よく来ましたね。また撮りたい景品があれば、このやり方であのもう一度チャレンジしたいと思います。以上は今回の動画内容になります。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。また来週、ワイワイ在日大ピクチョのチャンネルを見てみてね。バイバイ。